こんにちは、ほろです。今日はですね、ミニマリストになれば月5万円のコスパ生活ができますよって話をしていきます。ミニマリストって自分の身の回りのものを少なくして、自分の最適なもの、自分の必要なものだけを使って生活するっていうスタイルですよね。コストパフォーマンスがいい生活をするためにも、ミニマリストになれば結構いい感じに生活ができるんですって話をしていきます。僕のチャンネルではこうしたコストパフォーマンスのいい生活、 自分の好きなお金を少ないお金で自分の楽しい生活をしていく生活の方法についてまとめていますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします今日はですねミニマリストこそ月5万円でコスパ生活ができますよって話をしていきます そもそもミニマリストって何なのって話からどうやったらコスパ生活できるのかどうやったら5万円で生活できるのかって話を詳しく解説していこうと思います僕自身結構ミニマルに生活していましてなおかつコスパのいい生活ができる場所をどんどん発信しています 世界各国回りながら物価の安い国を回ったりだとかあとは日本でいうと福岡僕今福岡に住んでるんですけれども福岡のおすすめのコスパのいい生活のやり方をまとめていってます実際ですねミニマリストになれば何がいいかっていうとミニマリストってそもそも何かっていうと自分の本当に必要なものだけを集めて不要なものはあの取り除いてシンプルに生きようねっていう話なんですけれども、えー、一番のポイントはもう選択肢を削ることなんですよね 特に何か例えば朝起きてクローゼット開けて何着ようかな服を選ぶ時に何着ようかなって言ってこれでもなあでもなな最近秋になったからこれ着ないとなとかっていう風に衣替えだとかももう結構選ぶ時間がかかりますよねそういった無駄な時間を省くためにシンプルに同じような服装をまとめてきたいだとか あとは夏服だとかがバーゲンセールであこれ1000円で買えたからいっぱい買おうみたいな形でどんどんどんどん物が溢れていくようなクローゼットになってしまわないように自分の好きなものやっぱりあの例えば T シャツをセールで買ったものって来年着ようと思って買ったとしてもなかなか着なかったりするじゃないですかそういった不要なものは買わずに自分の本当に好きなものだけを集めて生活していこうというのがミニマリストの生き方なんですがこれが あのコスストパフォーマンスのの い, い生活に通ずるるものがあるんですね例えば生活をしていく上でやっぱりその選ぶもの自分が好きなものっていう風に限られている例えば T シャツでいくとどこどこのブランドが好きだとか僕で言うとユニクロの390円で買えるような T シャツが好きだったりするわけですそうなってくるともう選ぶ時間とプラス390円これし か, か着ないっていう風にもう大体これしか着ないっていう風に決めていくとすごく時間の節約とコストの節約両方にメリットがあります そういったコスパ生活とミニマル生活が通ずるものがあるっていう話をしていこうと思いますで実際何がいいのかっていうと3つのポイントに絞っていくんですけども何がいいかっていうと1つ目いらないものを排除すれば浪費が減るんですよ これ、ミニマリストの考えと同じような形で、コストパフォーマンスがいい生活をするにあたって、やっぱり浪費は避けたいものですよね。浪費って何かっていうと、例えば、あの不要なものをいっぱい買ってしまうだとか、バーゲンセールで T シャツが安かったからって言ってバーって買ったりだとか、あとは洗剤が安かったからってため買いしたりだとかしますよね。で、いざ、実際、夏になって使おうと思った時だとか、いざ、その洗剤が必要になってあのさ、洗剤を使おうって言った時には、この洗剤ちょっと匂いが嫌いになってきたなとか、 引っ越す前にあ、こんなにため買いしたけど実際引っ越すからあんまり必要なくなってきたなとかドラム式の洗濯機に変えたから洗剤必要になったなとかっていうふうにあの買いだめしたことを後悔したりすることってありませんか僕も昔引っ越すたびにあのいろいろといろんなものを買い替えてましたで洗剤も安かったら洗剤もため買いしたりとかしてたんですけども引っ越す時に超邪魔なんですよね引っ越すしたりだとかあとは その柔軟剤も柔軟剤で、匂いによってシーズンによって変わったりするわけですよ。この匂いが良かったりだとか、この匂いが好きだったけど、あの嫌いになってしまったりだとかで、この洗剤はこの服に合ってたけど、最近これを買ったから、この服に合わないなとかっていうふうに、ため返したからこそ起きてしまうデメリットもあったりだとか、せっかく安く買えたのに、それを結局使わなかったと。そそしたら別にその 洗剤をため買いすることなく必要なものを必要な時に買って買い足した方がもう総じてコストの面では安かったりするわけですよっていう風に後悔があったりとかする生活をしていくとよりミニマリストに近づいていくかなっていう風に思ってますでいらないものがやっぱ増えれば増えるほど浪費も増えていくんでそういった部分ももうちっちゃくミニマルに必要な時に必要な量を買い足しましょうよっていうのがミニマリストの考えですでコストパフォーマンスの生活にも活かす 部分でいくとやっぱり必要な時に必要な分買った方が総じてもう長いスパンで考えた時にはいいっていうのがあります僕も生活コストを安くするためにいろいろともう買わなくなりましたでいらないものを増えてきたんで買わないようにして不要なものは置かないようにとで不要なものは買わないようにしていくとど ん, どんどんどんどん月5万円に近づいてくるっていうのがポイントです一つ目のポイントはいらないものを、えー、増えれば い, いらないものが増えれば増えるほどやっぱり浪費も増えてきますよっていう話です 次2つ目のポイントなんですけれども何かっていうと自分が持っているものを把握できない人って結構いらっしゃるかなと思ってます自分ができない自分が管理できないものほど量を貯めないっていうのがポイントです僕は最近ちょっと実家に帰ったんですけどもまあたくさんの荷物であふれ て, ふれていました何がどこにあるかっていうのは多分本人にしか分からないんですけどもいらないものしかないと僕には思うぐらいもうたくさんいっぱいあるんですよねそうなっってくるとやっぱり所有欲 これが欲しいとか、あれが欲しい、これがあるからこれ欲しいだとかっていう風に、どんどんどんどん欲が増していって、で、最終的にはどうなるかっていうと、何がどこにあるのか、何を自分が持っているのか把握できない状態になるんですよ。で、同じ洗剤をまた買ったりだとか、同じ柔軟剤を買ってしまったりだとか、まあ使うからいいやっていうふうに、もうなるんですけども、実際その使わなくなったりだとか。 シーズン変わったりで腐敗したり賞味期限切れたりっていうふうになってくるんでそういった意味でも自分が今何を持ってるのかっていうのを把握しておくのがすごいポイントになりますやっぱりミニマルな生活していくコスパよく生活していくっていう部分でいくと自分が持ってるものを必ず把握できるような量にしないとやっぱり浪費がかさんでいきますここも浪費なんですけれども僕でいくとあの旅に大体リュックサック一つで旅に出ますここに何が入って 入ってるかっていうと、大体一週間分の服でミニマル用のミニマルで仕事するようなスマホ二台とパソコン。パソコンはたまに持っていくんですけれども、大体持ってかないんですね。スマホでこういう風うに YouTube 撮影したりだとか、スマホで仕事をフリーランスでお願いしたりだとか、あとはスマホで音声入力を使ってブログを更新したりサイトを更新したりということに使うぐらいなんですけれども、実際やっぱり荷物一個分になってくると。 忘れ物がすすごく減りますただまあ忘れ物も起こったりするんですけれども浪費が結構減っていくのでその不要なものにお金を使うことがなくなりましたよく吟味するようになってくるんでそういった意味でもミニマルなんです生活していけばミニマルのアイテムを所有していくことによって生活もより浪費が防げるかなっていう感じですでプラスあの浪費のことでいうとやっぱりミニマル 人って何も買わないんですかっていう話になってくるんですけども実際そうではなくてどういうふうにやるかっていうと自分の好きなものをどんどん更新していく3つ目のポイント3つ目のポイントは自分の好きなものをどんどん更新していくことです例えば僕が最近 iPad 間違えた、えー、Apple の AirPods Pro を買いましたこれ何かっていうとノ イ, ノイズキャンセリングがすごく効いているあの アイテムになるんですけどもこういったアイテムを持つことによってすごくコスパがよく生活することができます。